VGP の VGP の VCP のみくたんです、はい。というわけで今日は第3弾ですね。はいえっとまあ、こちらにです、ね、ありますのは火 打,、ね、打ち石のセットをです、ねえー、ー購入いたしましたので火つける火火<笑>打ち石の、まあ、ちょっと火をつけてみようかなと思いまして、うん、ここに用意いたしましたこれまず岩石鉱物のメノーメノーっていう。 やつ で, す、ねうんでうん、こちらが石です。石, もう石です。岩石鉱物です。でこちらが内金こうやって、まあ、ガンガンとやるやつなんですけど、まあ、鉄、まあ、金属ですねでと。金属。やりやすいように、うん、スポンジとガムテープでこうやって、うん、持ち手を剥き出しの金属だったの で, そ, っちで、えっとまあ、それをはい。<笑>こっちが本体の金属やばい、まあはい、これでやれるようにしました。うん、で、えーと、こちら。 これあの 黒, い黒いですね綿、まあま、みたいなやつなんですけどこれは火薬が。 えーとまあ、染み込まされた綿の、まあ、北地火の糸、うんまあ、と書いて、まあ、北地と呼ばれるものですけどそれ近 い, 近い<笑>それに、まあ、ちょっと火花を飛ばしてちょっと火をポッとつける、まあ、種火にするものですねで、えー、とこれがつけ木先に、えー、と硫黄が、まあ、付着していて、まああいまあ、マッチみたいな役割のものだと思ってくれればいいかな、うんうんうん、ここに、えー、と北地についた火種をここに移して最終的にこの最後おかくず はい、カ<笑><っ><笑>ビジュアル的はそだけど<笑>、はい、これ、これのおがくずに、まあ、つけ て, 着 火, てますあ着火できるかどうかっていうのを。つけて、パワーアップさせて、火つけるみたいな。はい、ス, テ ス, テーステップ。そうだけど、ね。まあはいね、ど手腕が、はい、<笑>試されるところですね。というわけで、じゃあ、行ってみましょう。レッツゴー、えっと、あ, ーあ、はいあパワーアップ。おがくずもちょっと、終りもにで、マシマシで、この奥着ですね。盛り盛り はい、ここに、うん、でまあこれで、まあ、ちょっとあの火つけばいいんだけどそれだとちょっとあれなんでちょっと燃えやすいようにとうかああなるほど、ねえー、させやすいように、はい、はこれがね目の音これが血がねですねこれを使って火をじゃ一回ちょっとどんな感じに火を塗ったのとかやってみてあ、うん、あはいじゃあいきますねこれをあ合わせてやらせ、ね、てるあっすげえすごい な, すごいなうまい な, うまいな はいれは こ, れね、これさっきのやつねこいつに火花が映ったら成功ってことでじゃあ頑張れ頑張れよ張れ本当にいるんだねっあっいやまだあき当たってる明らかに当たってるおっあった違ったったあっあき当たっ て, <笑>って出るいやいやいやいやいや小さな命 すげえ。お、来た来た来た来た。いよいよ広がってる広がってる。ってるササ手強い。あ、あ、お、来た。来た、来た、来た、来た来た来たおお。あ、いけ、おがくず。ちゃんと火だ。燃えたぞ。人類が始まったぞ、えー。やったー。えー、<笑>ついたちゃんと火。<笑> ススパラガスみたたたいっっすげー 煙, 煙日本の夜明けじゃありそういいいやすすすごごごまあ、はいうんいやまあ、その優秀者ね、はい、原理を。 まあちょっと絵にしてちょっと絵心がないのは許してほしいけど、まあこのねさっきのね目の石ですね、石をまあこうやってね で, でこれが鉄ね、これをまあガツンとさっき思いっきりぶっつけバチコンってぶつけたらしいですよ。 そしたらまあ何が起こったかというと、まあここでぶつかって、まあこれちょっとなんか黒い点でちょっとなんかまあわかりづらいかもしれないけど鉄粉なんだよねタピオカ、多分。ちょっとまあタピオカっぽいのは、まあ 鉄, ね、鉄粉ちょっとちっちゃくて見えないからまあわかりやすくまあ書いたとなんまあこのことだけどわかる鉄粉なんだね。うん、でまあこうバチコーンってやった時にまあこの摩擦でまあ熱がまあ摩擦あ熱って言うけど摩擦まあ熱がここで。 まあ起こるわけですよ。はいはいはい、で、まあ、ここで何が起こったかっていうと、うんまあ O2、ですね、はい空気。空気中の酸 素, 酸素これと、まあ、この鉄粉が化合することによって、はい、こうやって、まあ、さっき、まあ、見えたと思うけどこうやっておっとあひさっきのあの火花そうそうそうこれが鉄粉が燃えて火花が起こるわけなんですねでこれがさっきのねあの北地にまあ、燃え移って燃えたと。 まあこれがまあこうそうに そ, う そ, う、ね、それがまあこの窮地石の原理の一つ一 つ, つ メ,、ね、メジャーな、ね、原理かなかと思いますでまあもう一つちょっとこれちょっとつ別の考え方があるんですけど衝撃を与えることによってちょっと石の方の、まあ、石、うんまあ、あのイオン結晶なんですけど化合物あのこのプラスとかもう電荷がプラスマイナスとまあ。うん こういういにまあなってるわけインオン結晶だからプラスマイナスとあるんだけどこの衝撃によってこの偏りがね生まれるがガツンってそうそうそ う, そうこうこのプラスプラスプラスプラスプラスプラスみたいなでこっちはマイナスマイナスマイナスマイナスみたいな、うんうんうんうん、で、うんうん、こ, うこうすることでここからここにまあ電気が流れるスパークが起こるあ最初そう、まあ、スパーク。 とおあの時ってすそうそうそうそうそ う, そうまさにそんな感じ若干若干それともうよく似た原理で<笑>そこでスパークが落ちて結果として放電で火が起こるこれも考えた、まあ、さっきとは2つ考え方あるけど、まあ、それがミックスした状態で起こってるのかなっていうのも、まあうん、そうそうそうそうあそうそうそ う, そうそうそうそ、んまあね、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ ね摩擦みたいなイメージがあってそうそうそうそう、なんかこったらあったかいみたいな。うんいねないいなね、これはあんまもう冒険とい、ね、うか、ん、ね、面白い。知らなかったね、そ う, そ う, そ う, そう、うん、全然、えー。はい、面白いね。<笑>こんな感じです、うん。はい。というわけで、はい、今日はこんな感じでした。非常に面白いで。い白い で, <笑><笑>で も, <笑>でも<笑>ドラマがあったで。あのあれだね、なんか簡単に言ってたけど<笑>多分難しいよね。んうん。暇<笑>な<笑> 出すってでも、はい、あのお疲れ様までした、ね。<笑><笑><笑>というわけでじゃあまたま次第4弾でお会いしましょう。はいはいはいはい、ありがとうございました。さよなら